5月2日に元 V6 の三宅健が22日にはキングプリンスへの平野市洋人宮寺雄太、岸雄太は秋にジャニーズ事務所を退除すると発表している。かつては少年アイドルが所属しているイメージだったジャニーズも、アラフォーまたはそれ以上の世代になっても第一線のまま、生き長く活躍を続けるタレントが多数存在する事務所となった。 が、2016年にスマップ解散し、19年年にジャニー北川氏が亡くなると、多くの人気タレントが退場していくことになる。12年前の平均年齢は 28.26 歳。近年はベテラン勢が複数退場するかたわら20年年になにわ男子がデビューするなど、フレッシュな要素も加わっている。 滝沢秀明元副社長時代には、ジャニーズ JR の22歳定年生が導入されるなど、事務所の若返りを目指すような動きも感じられる。ジャニーズ事務所の平均年齢は、実際のところ上がっているのか、下がっているのか。 いくつかのターニングポイントごとに、その時点での万年齢を元に独自で算出してみた、米印今回の調査では、所属タレントの中で CD デビューをしているタレント限定とし、風間俊介や生田東馬などは除いたものとしています。まずは、今から約12年前。当時11歳。 現在も歴代最年少デビューの記録を持つマリウス派を要したセクシーゾーンがデビューした2011年11月16日に注目してみたい。この時点でかつての事務所の長男近藤正彦は47歳。東山の幸ゆ45歳、中井正宏39歳、城島茂40歳、坂本正幸40歳。 近畿キズの二人が32歳、大野里志30歳、滝沢秀明29歳といった感じだ。デビューを飾ったセクドメンバーは、マリウス以外では中島健と17歳、菊池風馬16歳、佐藤勝都志15歳、松島里志13歳と、平均年齢は 14.4 歳とフレッシュさを感じる。 同年8月にデビューしたキスマイフトには、JR 歴の長いメンバーが多い。中でも北山博光は、これまでの V6 坂本の持つ当時の最年長デビュー記録を更新し、25歳10ヶ月のデビューとなった。そんなセクゾデビュー時、所属するデビュー組計73名の平均年齢は 28.26 歳当時の嵐の相葉正紀二宮和也松本潤 キャトタンの上田竜や中丸雄一あたりがその平均値に近い。2016年にスマップが解散、稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾が事務所を離れた。18年年にはタッキーアン翼も解散、今井翼が退場し、滝沢秀明は芸能活動を引退。19年年7月にはジャニー北川元社長が死去。 一方で18年年にはキングプリンス、そして20年年には2組同時デビューとして華々しく登場したのがスノーマンとシクストーンズだ。前でのキスマイ北山が更新した最年長デビュー記録は、12年年デビューの A、B、チゴ関光一、14年年ジャニーズェスト仲間順太らが順調に、更新を重ね、 スノーマン・深澤達也がデビュー時年齢27歳8ヶ月と、さらにそれを更新した。金プリの長瀬門と高橋海人は19歳だったが、スノストがデビューした2020年1月22日時点での所属タレント95名の平均年齢は、32.57 歳。セクゾデビューの9年前から4歳も上がった。 ちなみにこの時点で32歳のジャニーズタレントは、ニュース加藤茂明手越優也、キスマイ藤ヶ谷タホ A、ビーチ川愛く人、ジャニーズベスト仲間潤太らになる。現在のジャニーズ平均年齢は、ただ同年3月に中井雅宏が、6月には手越優也、10月に山下智久、12月に西堀和樹を、植草勝秀と、人気タレントたちが次々に退場。 近藤正彦も不倫騒動の責任を取る形で退場、23年年4月、することとなった。翌21年年3月には、時尾が株式会社を設立。激動の時代に突入した。ベテランが数多く退場していく中、新たになにわ男子がデビューした2021年。その年末時点で動きはどうなったか。 在籍デビュー組89人の平均年齢は 31.92 歳。この時点での31歳は、平成 J,U,N,P、やぶこうた高木優也井の圭けや乙女子、キスマイ2回同行したま優太といった面々。そして昨年10月にトラビスジャパンが世界デビュー。 メンバーの川島におけいりゅうが27歳11ヶ月で最年長デビュー記録を更新。冒頭に記した3人の金プリメンバーと三宅県の退所後はどうなのか。秋予定だという岸の退所日仮に23年10月31日と仮定し、その時点での平均年齢を算出してみると、91名の平均年齢は 33.44 歳。 今回の最高値を叩き出した。この時点で33歳のジャニーズタレントは、先ほどの21年末とほぼ同じ顔ぶれ。つまり、このあたりの面々が現在の平均年齢基準あたりニゃということだ。この先、フレッシュな JR たちが続々デビューする可能性もあるし、現状キープのまま年齢を重ねていく可能性もある。 また、金プリの三人や三宅以外にも退場するタレントが現れる可能性もゼロではない。事務所が円熟味を増していくのか、フレッシュさを求める時代が再び来るのか。その推移をこの先も見守っていきたい。